週の演奏させていただきますこの場で踊るにあたりまして一言ご挨拶を申し上げたいと思います第15回を迎えるこのイベント手作りながらも春の風物詩としてなくてはならないイベントに成長してまいりましたこうしてこれたのも地域の方の 参加をチームの各チームの参加にしてくれた皆様そして共にこの場をおりげてくださいました観客の皆様のおかげだと思っておりますこの場をお借りしまして熱く御礼申し上げますて我々千夜ですが 3年ぶりの新曲のお披露目ですテーマは鹿沼の秋祭り戦国時代の夜明けとともに荒廃した鹿沼塾その再生を願い復興を成し遂げた民衆そこから生まれた鹿沼秋祭り未来永劫をつながる思いを描いた作品です先人が作り上げ受け継がれてきたこの誇るべきお祭りは 平成28年ユネスコ無形文化遺産に登録をされましたこの4分30秒のためにたくさんの時間をかけ練習を重ねてまいりましたつながる思いを胸に全身全霊演舞いたします皆様最後まで熱いご声援よろしくお願いいたしますレイ<笑> 霜付の国金悲しみに暮れるカヌマジカヌマで生まれカヌマで育った誇りを胸に先人が築いた技をつなぎ必ずや切り開くいざ No! 歌のように「戻ううせるがこのすすめは」「鉄道の中に光は見えるの」す「空気が光を潜める」す「雪を阻むのは驚異なる自然の力」 のが我々に振り込まれ喜せた界に<音楽> 輝、ま、き祭りの駅の絢爛港から直送へ送ります。<音楽> よろしく